こんにちは無印系男子太郎ですということでね1週間ほど前から動画投稿を休んでおりました大変申し訳ございませんでしたはいということでえー、っとですね最近ねちょっとね TikTok にハマってしまいまして TikTok の動画が結構伸びるようになってきてしまいまして TikTok の方が1日にね8000人くらいフォロワーが伸びたりしてちょっとね伸びてるのでちょっとそちらを今頑張っておりますはい太郎です なので今回はね1週間ほほばオイルを使ってあの鼻の角栓を落とした結果どうなったかっていうことについてお話ししたいと思います1週間っていうスパンなんですけども2日に1回のペースでほほばオイルを使いましたで早速見せていくんですけど見えるかなまあ、なんかね小鼻の黒ずみ自体はめちゃくちゃ綺麗になりましためちゃくちゃとてもない き、まあ、綺麗になったって言えば綺麗になったっていうくらい綺麗になりましたでだけどそのそのねやっぱり2日に1回っていうペースがやりすぎたのか分かんないけど日焼け止めを塗ってるからちょっとまだ綺麗に見えるんだけどめちゃくちゃ赤くてかぶれたみたいな形になっちゃってやっぱりね頬オイル使って温めてこするからこすることでやっぱ皮膚に刺激が大きかったみたいでちょっとねあの肌あれ みたいな形で赤くなってしまって結構ね赤みが強いのが残っております<笑>なので、まあ、保護場より使う方使いたい方はちょっとね気をつけてみてください、はいまあ、最近のことを話しますと、まあ、PCR 検査を受けましたであの無事陰性が出ましたありがとうございますであと最近は何をしてる最近何してるのと言いますと えー、っとねミュージックビデオの制作にミュージックビデオの制作を進めておりましてえー、っと毎日編集のお勉強だったりえー、っと TikTok のネタを考えたりとかいろいろやっておりますはいの動画投稿の頻度が減って皆様にはお心配をかけたかもしれませんが私元気ボリボリ運気ボリボリでやっておりますんでどうぞ今後とも末永くよろしくお願いします はい、ということで。まあ、軽くお知らせみたいな感じなんですけど、なるほでした。次の動画でお い, い, い。もう1本。